今日はす、ね、ずちゃんの誕生日を早めにお祝いします。子可<笑>椅子的花紋也是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 湖中女神的记安我们两个现在进到了博物馆里面的餐厅来吃饭大家看他的餐點超可爱我的天我们想說這咖喱为什么会卖这么贵然后刚才看到旁边那个人的盘子超大原来是因为他的盘子就是哆啦 a m 的头型一百二十九点三公分 超大那如果大家不想吃咸食的话呢他们也有甜点甜点有蒙布朗还有智异吐司好可爱哟还有饮料的部分いや俺さンキパンを食べるのが夢だったのいかに楽をして、ね、人生を過ごそうかと思った時桓梯パンが必要だと思ったんですよ<笑>流したらもう全部なくなっちゃうんですけど記憶はとても楽しみです<笑><笑>我们点的饮料来了太可爱了 超可爱这个是呢我们文当点的冰淇淋苏打这个是我点的冰可可亚他们上面还有很多图案是随机的那我呢抽到的是今年啦 A 莫的新电影他们提供的吸管一纸吸管还不错哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼 <笑>我点的餐点来了而且我还另外点了一个炸肉饼而且大家看盘子上面还有 Doraemon 的角色大家排在一起好可爱啊黄色的 Doraemon 可愛青だったら多食欲不要来弄所我們<笑>我们文旦的餐点来了他点的是炖牛肉还有他的记忆吐司天啊我夢中看到的<笑> 今回は横浜のベイシラトンホテル私の29階いい1日に行ましょうね<笑>ドラえもん楽しかったねドラえもん楽しかった今日は何階ですか24階に行きます 楽しみ<笑>街がねできるような、では簡単にルームツアーさせていただきます。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 ねねこういういい好きだもんん、ね、ん私とちちゃんはゃっっらしいほお似似合合ててる似合ってるーーこれサムネでもいいぐらい。 <笑>え、嬉しい、こういうの初めて、本当に。そう、俺もこういうの初めてだからさ、ルーちゃんに経験してほしくて、予約したの。ありがとう。<笑>ね、遊ばないの。すごい。<笑><笑>シェンルから。そ<笑>う、シャツかそして、翌日です。大丈夫やります。ラッキー私。今回持ってきてないんですけど、<笑>ここがあってよかったです。 晩ご飯食べる前に上の階的ちょっとクッキーとか軽食食べれますので。 吃に来ま<音楽>我们两个现在在晚餐来想说不知道晚餐会用这样的方式来因为是在房间里面吃。運搭着持着ここにどうぞみたいな感じじゃないかな。咋嘉宾呢車针可愛。嘉<音楽>、so, 是像这样子一整台车推进来。肉料理と魚料理はこの中に入ってます。で自分的タイミングで開けて食べる感じです<音楽>。这个是第一道前菜。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 これルうちゃんがやったよ、私じゃなくて。でも、ルうちゃんの指示にしたかった。<笑> あ, あ、プリプリだね。エビ美味しいよ。うエビ美味い。<笑>え、おび、エビ美味しくない。ね、プリプリだよ。なんか普通のエビよりもすごい肉厚だけど、すごいプリプリなの。マジエビ美味しいね。ね、エビ本当に美味しいね。<笑>イバタ<笑>自分で言うの。<笑> う い, い。めんプリプリーーっちゃ い, いよ。寶貝没有这样 あ, あ、写真撮ってなかったおぉ ー, おー あ, ー あ, ーあー、よかったなになになに食べてくる<笑>じゃあルーちゃんサプライズするから目閉じといてねはい、ここ開けるのかな<笑> すぐ歌聞いいいいいいたことなな曲だだよほら目を開けててくくさい わ, ーかわいいえめちゃくちゃゃいいんで書いてあるのハッピーバースデー・トゥーユー。 ハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデーディアルーちゃ ん, ルーちゃんハッピーバースデートゥーユーおめでとうシェングーカイランすごい台湾ではね願い事3つあるの1つ目と2つ目は言って大丈夫3つ目は不法な感じ私の周りの人みんな健康 平安、金たくさん稼げますオッ<笑> OK D, A, さっき私の周りで言ったんだけど私自分自身も健康で平安でお金たくさん稼げますそして D3 号 D3 号は心の中ちゃんといっぱいね願 い, 込めて<笑>いっぱい<笑>せーのおめでとう<笑> すみません。 るちゃんるちゃんなになになにテレビ消してなになんか思ってるよツニセンルカイラツニセンルカイラツニセンルカイラおめでと ー, ー, ーおめでとう何。何？にまあ一緒に買い物行って買ったバッグでしょそう わーあ。あげてみたいと思います。まあ、一緒にね、見たからね、一回ね。でも、もう忘れた。<笑>この箱可愛 い, いね。ねえ、可愛 い, いねジャジャー。キラリン。キラリン。お、結構綺麗に包装されてる。どのくらいの大きさかな。分担に助けてもらってます。<笑>すぐ、なんか開けるのもったいない。 開けてください。わあ、わわ い, い。私こういうバッグ持ってないの。ね、金のチェーンがすごいルルちゃんに似合ってたからさ。ぜひルルちゃんにつけてほしいなと思って買いました。どう？あ、似合う似合うん。あ、これも可愛 い, いねなんかねん。ありあり全然。どうですか？可愛 い, い。 携帯と財布を入れることができます、うんうん、結構大きいよね意外とね<笑>めちゃくちゃいいこれでふーちゃんとデートしたいしましょう<笑>ふーちゃん二十九歳もお願いします元気でね長生きだよふーちゃんもこれからもずっとお願いしますね。大家晚安わんあんわあ ん, わあんバイバイ明日還有早朝餐吃到飽超期待一杯食べ よろしくお願いします。